分山奥まで来ましたねばあさんの話じゃ知る人ど知る人って話だから人の行為を素直に受け止められなくなったら人間おしまいですよえー、っと仙望鏡ですよねマジかこんなボロ旅館に泊まんの俺たちおいお い, おい勘弁してくれよこんなもん完全に妖怪のスマイじゃねえかすいません僕ら江戸の寺田さんの紹介で来たものなんですけどすいませんもう来てらしたのね まあ今日はわざわざ遠いところからありがとうございましたどうも私とし館のおかみお岩です明らかに後ろにもう一人半透明の従業員がいるんですけど見えてないんですよ姉上達にはあれ見えてんの僕らだけなんですよあれ霊が消えた霊じゃないスタンドだあまりにもビビってたから 見えないもんも見えるようになってたって言うんですかあれは俺たちの心の弱さが生み出した悪魔だったんだあのー平安が結構狭くてねおしきで侍なんで僕らこちらですですよ。やっぱこの旅館絶対おかしいですお嬢さんたちはこっち<笑>侍って言っても僕ら魔がいもんなんで侍なんでもともと私の王院はって名前もロックから来てるからねひょっとしてこの札を気にしてるのかいあいやこれはね おかみな私がこんなこと言うのもあれなんだけどね。ああ、そういうこと。ええ、じゃあ、これ穴を隠すために。<笑>頼む、俺らと部屋変わってくれ。はここ普通に和室じゃないか。よ, よし、切った。そこが。おやつタイム。お風呂掃除したから、いつでも入ってね。はい、ありがとうございます。喋ったら殺すぞ。 おさん、完全いやちがうわよかぐらちゃん。銀さん そっちの湯加減はどうですかあらまぁ、あ、そっちにもお猿さんがなんか変なのかああほらほら、なんともないじゃん。やっぱり湯気だ。やった湯気だよ、おいなでもないしすねああ。いいお湯だった。っおマネウェ、アちゃん誰だ誰だお前ら誰がどいつだ、どいつが誰だお、おかみ奴らを元に戻しやがれああこいつなら大丈夫だよ。ああ おめでとう面接合格40秒でしたしなグッズは嫌いだよこっちも忙しいんだからね女どもは天でダメだがあのメガネの小僧は惜しかった、ね、おかみ団体様ご到着だよ新入りの銀だここの色派を叩き込んでやんなん銀ここでお本名を語るなそれからこいつを持っていきなそいつがあれば大概のイは言うことを聞くこれからレイスタンド相手に商売しなきゃいけないってのでもここで働くには特殊な能力が必要だから お岩さんがあんたたちの適性を試していたの銀あんたは選ばれたのよいつもはお岩さんと私たち数名のアシスタントで切り盛りしているんだがあんたのようなスタンドに適性のある人は待てーババアドモに何で踊らされなきゃならねえんだ俺は帰るわあんたの仲間たちは永遠に閣下として右脳をし続けることになるわよ早くレいあのお客さんがまた銀出番だよ な, なんだよあれ誰だよあのスタンド誰だよ光秀って何なんだよあの酔っ払い 信長ここ来ると毎回ああなのよ銀あんたが何とかしなさいさああの魔王信長をさ取ったわけだからさいいじゃんそれで終わり で, でも絶対にひでえブカロスバーバー誰だこ れ, れザビエルさんだわキリスト教伝来した人でも三つひで俺らあれだよね最後に会ったの本能寺だっけ覚えてないっていうかあれじゃん え、覚えてないのマジでつか三井でさんあのあとって言ってる時点で覚えてるじゃないすか本能じゃあもうそこまでそこまでちょっと落ち着いていらっしゃいませようこそ全貌共へ銀お客様のお荷物をお持ちしてこの温泉に入らないとなんだか一年調子が悪くってね本当幽霊ギャグがお好きな方ですね<笑>なんか違くね背中がかやくてね<笑> ちょーパーあたしの見込み違いだったかねそろそろ返してる。あわたれてんじゃねえあの辺に人をやりなあんた。人ではいくらあっても足りないんだ。あんなもんでもいないよりはましだよ。お前のようなものに前に出られてはこの温泉の評価が落ちる。重いの、我がははドロー4である我がはもドロー4であるなんで俺ばっかこんな目に会わなきゃならねえんだよ。俺なんか悪いことしたか疲れてんのに毎晩毎晩うので眠れないしこの温泉旅館。 俺のの手でぶっぶすその目だよ私も少ない賃金でスタンドを馬車馬のごとこき使いお上に匹敵するスタンド使いの素質を持っている佳代さん信長光秀秀吉誰だだっ け, だだっけだ残念だったな小僧ブリーフスリーもうの昔に我が手中にある私を倒したくば最強のスタンドを味方につけるしかあるまい<笑> くっさなんですかこの匂いおなら目の前にあらしばらくここで頭を冷やしな私は裏切ったわけじゃない調子に乗ってんじゃないよあんたとは長い付き合いだからこの程度で済ますけどねおかみあんたもここも随分と変わっちまった、ね、私を閉じ込めたところであいつは止められないあいつはもう牙を抜かれた飼い犬さ征夷大将軍兄弟うちの若い衆は。 少しは役に立ってるかいあんたのところじゃおとなしいマルチーズよりブルドッグの方が向いてるだろう紹介料は約束の半分だね。話が違うじゃないのさ。不良品つかまされた上そのしつけまでしてやったんだ。こっちが欲しいくらいだよ。ちょいと奴らを貸すのは10日間だけと言ったはずだよ。奴に惚れたね。さらに下克上を仕掛けてくるなんぞ、並の人間の技ではない。この私の後を継ぐのは。 奴しかいない。なあの時、あんたの旦那を持ってかれたがね今度の男はあたしがいただくよ女子供を返してもらえばあたしは文句はないしつけができるのはせいぜい獣まで奴は獣なんて高尚な生き物じゃない君が貯蔵坊やめって逃亡しました探せ山から降りることはできない奴に仲間など一人もいないなのにどうやって まさかあいつらスタンドになってまで仲間を救おうとしているのかいうん。ビエやス子が消滅したあの男まさか気づいたのかスタンドの倒し方にすなわち成仏そうか安らかに眠ってくださいじゃあ一曲歌いますあ客が大量に成仏していくすま<笑>どこ行ったあいつらすま消える前に一言。 言っておきたいことがあるどうも本能寺すいませんしたあアルマゲドンをチタヤに返しといて謝れサルって言ったの謝れあ、すいませんジャンクロード・ヴァンダムと間違えましたあああああグラさん、もういいよ行こう子供へ刺さなくていいやろかだって当たり前のことじゃないのいい本物のスランド使いってやつが何か 支配されることなく。